神奈川県人権啓発センターに時々ね、自分の子供が付き合ってる相手がどうもブラック住民らしいみたいなね相談が来るんですよね、じゃあそのブラックってどこなんだって聞くと、大抵ブラックじゃないんだけども、たまにね、あこれはガチブラックだな、しかもこれ、ニコイチの住民だなっていうこともあるわけです。 じゃあどうすればいいですかというふうに聞かれたらですね、結論から言うと、本チャンネルに登録してブラク田んぼ動画を見ていただいてですね、なおかつ、こう、できればブラク田んぼを実践して理解を深めていただきたいというふうに思うんですよね。人間ね、得体を知れないのが一番怖いんです。分かっていけばだんだんとね、そのね、恐怖感というのもなくなるわけです。じゃあなんでそのブラクだからっていうことでね、その、いや、どうしようかなみたいな話になるのかっていうと、やっぱりね、最近、 水平社宣言100周年とかいうことでえ、いろんなね、メディア、朝日新聞、毎日新聞なんかが、もうあからさまな提灯記事、プロパガンダを流してるけども、あれってね、本当に良、ね、くないと思う、偏見、差別を広めてるあっちの方がよっぽど、だって、その出てくるね、ブラック出身者っていうふうに自称してる人が、明らかに異常じゃないですか、異常でしょ。 自分はなんか解放子ども会で学びいました で, で付き合ってる相手にブラク出身だっていうふうに言ったらえ気にしないよって言われてそれで軽くあしらわれたような気がしたとかねいや明らかにおかしいでしょこんなことを言ってる人はでそういう人って実際じゃあブラクの住民の何パーセントいるかみたいな話ですよ。ほとんどの人は 感覚は何もね変わんないですこの動画を見てる人とやっぱり解放同盟怖い関わりたくない全国連はもっと関わりたくないその役所なんかのね童話の行事とかうざいっていうまあそういう感覚ですよほとんどの人はだからブラックに住んだからニコイチに住んだから ということで何かその脳みその構造が変わるっていうことはないわけです何度も言うんだけども、やっぱりメディアってね、プロパガンダを流すんです、明らかに嘘を流すんですよね、ロシアのウクライナ情勢でも分かるでしょ、あれでも、やっぱりそのメディアの言うことを信じないでって、垂れ幕出した人がいますよね、プラカードっていうか。 だからそういうものなんですよ、やっぱりこの、特に日本ではこのブラック問題に関しては、嘘というか、あるいはごまかし、あるいは大事なことを報じないということがあるわけです、それをこのチャンネルは、ですねちゃんと証拠付きで出してるわけです、その証拠物件もあるし、この前なんか、その証拠の音声なんかも公開したしね、明らかに童話行政についておかしなことが行われてるそのメディアに出てくる。 ブラック問題とはこうだって語ってる人は、もう明らかに偏った考えを持ってる、ごく一部の人にしか過ぎないっていうことなんですねじゃあ、ブラックの住民は、ニコイチの住民だからって言ってて。 あの気構える必要はないわけですそれはやっぱりほとんどの人はまあごくごくね我々と同じ普通の感覚を持ってるわけですただたまに一部そのおかしな人それはどこにもいますよなんかこう陰謀論に取りつかれてる人とか明らかにこの心の病を負ってる人とかこう信仰宗教にどっぷり使ってる人とかそういう人はまあどこにもいるわけで、まあ、そういう人とはやっぱり関わりたくないっていうことでいいんじゃないかと。 いいんじゃないかなと思うんですよね。ただ、そうするとですね、うん、問題は。そうすると、それをなんかこう、差別に結びついてね、差別だ、差別だって言ってくるような人がいるのも、これも間違いのない事実で、まあ、そういうのは本当にね、もうもう無視、無視関わらないっていうのに尽きると思います。一方でね、だからそういう人たちにね、肩入れするようなね、このメディアの罪は重いですよ。もう朝日新聞とか毎日新聞とか、そういう部落の中でも。 ごく少数である上に、極端で有害な考えを持ってる人に寄り添うようなね記事を書いて、それを延々とこうねプロパガンダとして垂れ流すようなことをするから、やっぱり差別、偏見というのは広まるんですよ、だからもうそういうことはもう信じないでください、無視してくださいということです、自分の目で見てね、それで自分で考えてですね判断していただくっていうのが一番いいわけです。 まあでもそれにしても、二イ一住宅を作ったっていうのも相当罪だと思うんですよ、あれなんかはやっぱり行政の責任ですよね、そういう状態にして分かるようにしてしまったっていうのがね、ただ一方で、それはやっぱ政策としてね、押し付けられた面っていうのがあるので、じゃあ二イ一の住民っていうのがそういうものをね、 そういうことを支持してるかって言ったら、そういうものでもないわけです。やっぱりね、もう今となっては、このニコイチっていうのもね、なんか古くなって、いやー、あんましね、いいもんじゃないなというふうに思ってる人もいるしね、でも大抵の人はね、なんかそのニコイチがこう立ち並んでるのが日常の風景になってるので、あんまり気にしてないっていうのが実情だったりはするんですよね。まあ本人にね、実際聞いてみるっていうのもいいかと思いますよ。そ の, そのニコイチに入った経緯とかね。 ややっっぱぱり僕も色々興味のああるることあるんですよねやっぱりあの例えばあの香川県のニコイチには、なんで常にソーラーパネルがついてるのかとかね、いろいろ興味あることもあるんで、そういうのを、ね、聞いてみたらね面白いんじゃないかと思います。ということでね、ね、えー、今日の啓発動画でした。